なんですけども、はいまあ、こちらもね、えー、皆さんビオサクをやってきた知ってる人多いんじゃないのかなと思うんですけどもね、えー、北海道サクイソーランの創造曲でもあります首と尾のソーランをやっていきたいと思います、えー。知ってる方もいると思うんで、ぜひですね、で一緒に動かしてやっていただければと思います。それではよろしいでしょうか。一つ目、えっ。 长辈。